どうもこんばんばは安野ですの、えー、うライブ配信させてもらって文字が反対だったっていうお知らせがあったんですけど今日はちょっとパソコンからやったら大丈夫そうなので今日は女性性と男性性の違いについて話したいと思います。ここを知ってるだだけでだいぶその 自分の違和感だったりこのなんかよくわかんない生きづらさっていうのが、えー、腑に落ちるんじゃないかなと思うので話させてもらいます。でまずこの図をご覧ください。男性性と女性性。これはあのどんな人にでも男性性と女性性っていう2つのエネルギーがあってまず女性性っていうのは 本来受け取るっていう役割があります男性性は逆に与えるっていう役割でそれをちゃんと女性性が受け取って昨日のお話とおさらいみたいになるんだけど受け取って味わって満たされていくとそれが男性に自然と与えられる状態になるでそれを与えて育てていったものをまた分かち合って受け取ってっていうこの 循環が起きるとどんどんどんどん上昇していくんですね。だけれども今の社会って基本男性性優位で作られている社会なので男性が主に作って活躍してるじゃないですか。今は共働きがもうスタンダードだし多いんだけども男性が作った社会だから結構こっちをこっちにフォーカスが当たってる。 でそんな中で女性がこうバリキャリでできるようになって働いちゃうとこの受け取るっていうのが鈍ってくるっていうか閉じてしまう昨日の話をしましたよねネガティブな感情を感じてもいいよっていうのはまずここでどんんなななものもの受けけ取らなきゃいけないんですよ。今までネガティブだと思ってたから受け取り拒否をしてここの流れが止まってたんだけどそれをちゃんと受け取って味わっていくと。 消化されていって、い逆にどんどんん満たされてていって循環するで、女性が若い時っていうのは結構自分を犠牲にして誰かのために「あ私はいいから好きなもの何食べたい?」って言われてもあなたに合わせますよとかデートに行くってなった時にどこ行きたいって言っても彼に合わせてしまったりとか。 でも逆に男性っていうのは結構独りよがりになって、こう、彼女のことはあまり考えないで自分が俺が俺がみたいになってる状態ですね。逆になってるんだよね。与える喜びを感じてない。男性はね。で、女性は自分を愛するにあったする人間だって覚えてないから、もう尽くそう尽くそうとしてしまう。そうすると、なてうのか 自分をないがしろにして男性に尽くしてしまうと、男性っていうのは、男性から女性に本来与えるなんだけど、与えることができない。そうなると、あ、自分は無能な人間なんだって思っちゃうんですね。使い物にならない。そこでダメンズを作ってしまうわけなんですね。だから女性がまず、あ、自分は、 受け取るに値する存在愛されて尽くされる人間だって思う、まあ、これが自己肯定感だったり存在級という言い方を言ったりするんだけどそれができるようになっていくとどんどんどんどん男性も与える喜びを感じてあ自分はすごいこの女性をにこう与えることができてそれで女性がハッピーになってる姿を見て満たされている姿を見るとそれが自分自身 だすねここをこう思い出すっていうかよくクライアントさんでもやっぱり仕事ができる人ってここをついついやってきてやりすぎててバランス的になんていうのかな こ, こんな感じになっちゃってるっていうかイメージバランスが悪くなってるんですよねだから最初はまずこっちを 開きままししょううってていう話をよくしてますで女性性女性性って言ってなんかなよなよしたりこうペタなんか猫なで声っていうか可愛らしい女性をやれって言ってるわけではなくてどんな自分も感じてるものどんな風に感じてることでも受け取ってこう味わうっていうこのサイクルを回していかないことには上がっていかないんだよね。こう これって横から見てるんですけど、本来こうやって上がっていくものなんですね。止まってるんですよ。滞っちゃってて。感情を感じないし出さないから、このスパイラルが止まってるだけ。で、どちらかっていうと、男性っていうのはなぜ最初にその与えるっていうことをせずに、自分が自分がってなるのかっていうと、あの まあ、何か目標を達成するためには必要な側面であったりもするから他人を優先するんじゃなくて自分 の, この発想とか行動で何かを達成するためには必要なプロセスそれは逆にこう自分をずっとずっと犠牲にしてないがしろにして他者をこう優先して生きてきた時に 自分こんなに自分のことを大事にしてなかったなないがしろにしてたんだなってことに気づいて初めて自分を満たすって自分を愛するっていうことを考え始める男性は逆に「俺が俺が」ってやってきたんだけど逆に他人を尊重したりしてこう与えたりしていくことで自分がすごい高められていく成長できるってことに気づいたときにこの輪が動き出すですよ でよく、うんとね、パートナーシップでだいたいミスコミュニケーションが起きるのもこれだし、私がよく男性のメンターについてたときって、男性はやっぱここをよく言ってくれるんですよ。まずは与えましょうとか、打者を愛して、こう、何か一つの目標を決めて、それに向かって突き進みましょう、みたいな教えを説いてくれるんだけど、全然ピンとこ、 ピンとこないというかい、やってはみるもののすごい違和感あってそれがなぜだろうなぜだろうっていろいろ勉強して体感してた中であ自分女性性めっちゃもうめっちゃちっちゃくなってたやみたいなちんちくりんだったわーと思ってあ自分を愛するっていうところから始めないといけないんだベクトルが全然違うんだっていうことを体感してからすごーく楽になりました。 なので、自分がこう嫌な気持ちだったり嫉妬とかジェラシーとかもう孤独感とか無価値感とかいろんなもう気持ちもちゃんと受け取って逃げずに味わうとあちゃんと味わってくれたってそのネガティブな感情にもちゃんと本音があるんでね。それを感じて許可していくと満たされます。満たされて溢れていったものが男性に与えられて。 男性はこれ自分の中の男性と女性とも言えるしあのパートナーシップでも言いますけど与えられるともう男性はお女性と同じぐらいもう自分と自身がそうなってるような感覚になれるんですよでそれをこうまた育てて成長させてシェアする受け取るだから一回ネガティブな感情を感じて満たして終わらせると今度 オーダーダを変えるることができるんできんすよね嫌なものを感じた後にこれ嫌だってことはこれがいいっていう裏対局が分かるわけじゃないですかこういう現実嫌だってことはこういう現実がいいっていう自分の理想も同時に感じてるわけだから一回その嫌なものを終わらせると次はあ本当に望んだ理想の現実っていうのがこうまた次の 循環で与えられます与えてくれますちゃんと男性がでそれを嬉しいありがとうっつって受け取って味わって満たされてまた次のスパイラルを回していくっていう流れですねざーっと喋りすぎちゃったちょっと今日あのミーティングがもうすぐなんですけどちょっと遅くなったんで話しましたこの理解をどんだけ A 風に落とせるかで あのー、自分とのコミュニケーションも、うん、パートナーや家族や、えー、職場や、まあ、人間関係ですね、うん、悩みも大幅に改善されると思います。女性はまずは特に仕事ができる女性でこう気が利く人、長女とかでこう頑張り屋さんでついつい自分じゃなくて、<笑><笑>リカちゃん納得よね、よかった。 そういうのをねちゃんと感じてあげると次にいくこの上昇に乗れるんだよね男性は逆の気づきで成長する女性は逆の気づき与えすぎて尽くす女ってお母さんだからさお母さんになっちゃうよでお母さんになっちゃうと男をへなへなにしてダメンズを作るダメンズ製造機になっちゃうわけね揚げまんはちゃんと受け取って味わって満たされて 満たたされたものが勝手にに男性に跳ね返っってるっていうことを回すことができますここをね実体験でどんどん体験していくと「あ私受け取っていいんだ」って「愛されて尽くされていいんだ」って最初はやっぱ「申し訳ない私何もしてないのに」みたいなさ「ただここにいるだけですいません」みたいな「いるだけですいません呼吸しててすいません」みたいなになってるじゃん。 違うんだよ、いてそこにいてこうニコニコして幸せそうにしてるのを見て男性はもうそれだけで幸せ受け取ってます与えあってあげてるんですねそれをこう体感していかないといけないよねここ優位だった人女性ってやっぱこれやったらどうなるんですかとかこのあとどうすればいいですかとかこうプロこの全体像をつかんでて自分がどこにいるかこの要はゴールを 決めて目標を決めて突っ走るのが男性得意だから男性能だからさなるからそういうことをよくクライアントさんとかにも聞かれるんだけど逆にこのはぐらかすんですよ私はこっちを強化してほしいから先が見えなくても今をこう楽しんだり味わうっていう単力をつけるといいかなと思います私もねいろんな男性メンターに の話を聞くと、常に自分を2番に置いてとか、自分を後回しにして人を愛しなさい人を愛しなさいみたいなやればやるほどしんどくて枯渇してカラッカラのカサッカサになってさもうついに強制収容になったみたいなタイプなんだけどそうそうそう与えてもらうことに罪悪感感じるよねその感じてるのをまず一回ちゃんと味わってあいいんだいいんだって私はそれを受け取る 価値があるんだってこうなんかよく分かんないけど与えてもらったらあ別に間に合ってますみたいな感じになるんだけど全部受け取って受け取っていくことで最初は罪悪感感じるんだけど3回ぐらいやると慣れてくるのでで受け取って与えてもらったものを受け取ってみかちゃんがありがとう嬉しいとか美味しいとか楽しいとかここすごい素敵だねって言ってるのを見て男性はもうもう超ハッピーです 一緒に感じてるんでここを強化してみんな周りをハッピーにする太陽のような女性になりましょう今日はこの辺にしておきますご清聴ありがとうございました今日はよあれだよね未来になってないよねなってないねケー。OK 皆さんありがとうございました。みかちゃんもコメントもありがとう。終わります。おやすみー。